ディズニーチャンネルで放送中の某番組のパロディです撮影現場に潜入しましたいいカメラ回して人間と仕事するのはチャレンジだったけど実際やってみたら作品の完成度が高くてびっくり撮影は長時間かかったでもおやつを持ってくるよう訓練された人間がいて元気が出たよ彼らは後ろ足で歩いて前足でおやつを持ってた 色々あったよママを演じた子は人間の俳優たちにキレまくってたリスや人間とは絶対に一緒に仕事しちゃダメなんだってさアクションはスタントなしで全部自分でやったんだすごいでしょ難しかったのはスローモーションかな見た目より大変だった番組と共に成長したよ撮影が始まった頃の俺はとてもちっぽけでおかしくて変なやつだったけど今の俺を見てごらん。 ドッグスパイ K9 の撮影をスパイしてみました。